私は11年前の3月、深夜に突然咳き込み、強い耳鳴りと同時に大量の血を吐きました。一晩様子を見て翌朝病院へ行き、診察をした先生から即入院、絶対安静と告げられました。入院準備のため、一旦自宅に戻る許可をもらいました。その間に主人がたけしさんに連絡を取り、すぐにお時間を取っていただけることになりました。 歩くことも難しいくらい衰弱した状態だった私を、たけしさんは待っていてくださり、会ってすぐにセッションをしてくださいました。血の気の引いた顔が温かくなってきたのを感じ、周りにいた人も顔色が良くなったと言ってくれました。ぐったりしていた体の芯に力が入り、元気を取り戻していくのが感じられました。朝は全く食欲がありませんでしたが、 そのの後、ご飯をベロリと食べてししまうくらいの回復でした。すごいその変化には本当に驚きました一時はこのまま死んでしまうのかもしれないと覚悟までした私でしたがセッションによって一瞬で変化し恐怖と不安から解放され安堵の気持ちを心から味わいましたセッション後すぐに病院に向かいました先生や看護師さんからは一刻も早く というような緊迫した空気感が感じ取れました検査が始まると途中出血があれば輸血しますと説明されましたところが検査が始まってすぐに先生が少し驚いた様子であれ出血が止まっている大丈夫ですよというのです私はすぐにたけしさんのおかげだと思いました検査の結果症状から 肺がん宣告を覚悟していた私に告げられたのは、気管支拡張症という診断でした。この病気は治ることはなく、一生付き合っていく病気だそうです。それからは毎日処方された薬は飲んでいますが、症状は再発することは一度もなく過ごしてきました。ところが、今年の四月、二ヶ月に一度の定期検査で、肺に白い影が散らばっているのが見つかりました。 咳も痛みもありませんでしたが当時のことを思い出し不安を感じましたたけしさんに伝えさせていただきセッションをお願いしましたたけしさんはセッションの前に散らばっているものをぐーっと集めて取るからと話されましたセッションが始まるとたけしさんは私の両方の肺のあたりから何かを集められ取ってくださいました 私自身も体のの中かからら何かが出ていくのが感じられましたすると不思議と息苦しさは全くなくなりなんだかすぐにでも走り出したくなるような気持ちになりました実際に最寄り駅から自宅までの道のりを早歩きで歩いてみましたが全然息苦しさはありませんでした一生治らないと言われたこの気管支を再生させ 薬からも完全に解放されて、少しも不安のない生活を目指し、これからも諦めずにたけしさんを使わせていただき、頑張らせていただきます。11年前のセッションの時、あのまま入院していたら、帰ってこなかったよ、とたけしさんから主人に話があったそうです。あの時、たけしさんにお会いできたことが、 私の生死を分けることにつながったのだと思いますおかげさまで私は元気に仕事をし家族仲良く毎日を過ごしていますたけしさんたけし軍団さんありがとうございます